えー、骨盤調整コアヨガトレーナーの村井由紀子です、えー、こちらのチャンネルでは産後から更年期前後までの忙しいママたちがご自宅で簡単にできる、えー、ストレッチやマッサージ動画を配信していますもしよかったら最後まで見てみてくださいえっ、ー、とですね今日はですね簡単な、えー、首のほぐしをご紹介しますねで首をほぐす とえー、と副交感 神, 神経って、えー、と自律神経の交感神経と副交感神経なんですけど、えー、背骨のところに集まっていて特に首。 と仙骨仙 骨, の骨盤の間にある、ね、三角形の骨ですけどそこにすごく集まってるんですねなので首をほぐすとすごくね副交感神経が優位になって、えー、ストレスレベルがねすごく減ってくるのでそうすると体全体の緊張感も取れて血流とかリンパの流れとか良くなっていくので是非、えー、ね首のメンテナンスっいうのは是非是非毎日やっていただけたらなと思いますねあの体の顔のねリフトアップ効果もあるので是非やってみてください。 それでは、ね、やっていきますねまずは耳の横を、ね、耳こうやって挟んで手のひら全体で顔を押さえていただいてどこ う, うにでもいいのでほぐしていきますねしっかりと耳の周りをほぐすことによって耳の周りって毛細血管がすごい集まってるので体全体隅々まで血流が行き届くようになるので冷え防止にもなりますね。で頭蓋骨も動かすので、えー 顔のねリフトアップ効果もあります。はい、そしたら今度は右手で左の耳の横このこめかみとここのところちょっとクッと押さえていただいて、で左手は手のひらに胸に立て当てていただいて吸って吐いて気持ちいいところまで顔を右に倒しましょう。息吐きますね。 どうしてもなんか、ね、気持ちいいと思ってついね息を吐くのを忘れちゃう方が多いんですけど息わざとふーって吐きましょう大体いい1か所、えー、短くても30秒30秒やっていくと筋肉スーッと伸びていくので30秒はなるべくやっていくようにしていきましょう。 はい、そしたら手このままですね頭斜め後ろに引っ張ります左の首のちょっと前あたり伸びてるのを感じましょう はいそれではゆっくりと顔真ん中に戻して手斜め後ろですね左手まっすぐ上に上げてこの肘の位置を下ろさないで右の手の甲の上に置きますで右の膝見て吸って吐いて斜め下に頭を押しましょう 左のの後ろあたり伸びているのを感じますねはいそれではそのまま上げ左手を左の膝の上に置いてさらに右の膝のところに頭を下ろしましょう。 そうすると、ね、さっきとちょっと違った違うところですが伸びてるのを感じられると思いますこうやって首の周りのあと背中のね近くのちょっと違ったところをこうやって丁寧にほぐしていきますはい吸いながらゆっくりと戻しましょう 反対いきますね、えー。右手は胸の前、左手耳の上に置いて吸って吐いて。 はい、吸って斜め、吐いて斜め、後ろねこうやって首の後ろを緩ますのもすごく大事ですねストレートネックの方がね、多いのでストレートネックの方は首の後ろがすごい入っちゃってるからこうやって首の後ろほぐすことすごく大事です はい、真ん中に戻して手斜め後ろです。右手まっすぐ上に上げて、肘の下ろさないで手の甲の上置いて、吸って、吐いて左の膝の方に頭倒しましょう。肩の力抜いていきますね。 頭そのままですね右手 膝, 右膝の上に置いて吐いてもうちょっと左膝の方に頭を下しましょうそしてやっぱりこの時もちょっと違うところ右の肩の後ろ首の後ろ伸びているの感じていきますはい、吸いながらゆっくりと正面に戻して えー、手を組んで頭の後ろに持ってきますてこのボンドてこのところですねこのちょっと斜め上見てボンドく の, のところに親指をグッと押し当ててそのままでもいいですしちょっと左右に頭を揺するようにしてマッサージしていきましょうで特にストレートネックの方とかはここすごく痛いと思うのでもし痛いっていうような 方は毎日少しずつやっていくと全然痛くなくなってくる日が必ず訪れますだからそのぐらいまではね柔らかくしてあげてくださいはい、そしたらまた手を下ろしていただいてこの顎を天井に突き上げるようにぐーっと上に上げていきますなるべく首長くしているイメージで大きな円を描いていきましょうこの時コツは 頭頂をなるべく高くキープして頭後ろに来た時に首の後ろをぐしゃっと潰さないようになるべく高い位置キープします頭頂反対側にも3回していきましょうはいどうでしたかえっと首ね こうやって丁寧にマッサージするストレッチして筋肉の首の周り360度全部こうやってほぐすことによって、えー、とすごくね副交感神経が優位になってストレス軽減してそれによって姿勢も良くなるしリンパや血流の流れもすごく良くなっていくので、えー、ぜひね毎日、えー、と顔とかに化粧水とかつけるような時にちょっと、えー、首動かしてあげてください。 えー、とこちらのチャンネルではこのように、えー、産後から更年期前後までの忙しいママたちが自宅でできる簡単なストレッチやマッサージ法をご紹介しています。もしよかったらチャンネル登録してみていただけると、えー、励みになるので嬉しいです。それではありがとうございました。